皆様ごきげんよう、ふさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年9月12日、つぼれん職人がレベル72になりました。レベル71になったのが1ヶ月前だった気がするので、だいたいそんな感じの感覚ですね。次のレベル73まで経験値が2万2000必要らしいので、これも1ヶ月かかるのでしょう。というか、本当に1ヶ月で済むのかという記載しています。 バトルトリニティ対抗戦の前半戦がいよいよクライマックスです。勝ち点をここまで積み上げることができました。今日は勝率5割くらいあったのでラッキーでした。ガタラ・アームズは少数精鋭部隊だという印象があるみたいですが、このクラブボーナスを見る限りもはや少数ではないです。さらに言うと精鋭でもないです。後半戦は今週の日曜までと短いので目標の40点に本当に届くのかという勝負になりました。